どうも、サムライズではではやっていきますか。 じゃあ改めて、はい、えっとメンバーのご紹介だけさせていただいてはいはいと、はいうことでですのぶちゃですえりですいとおきですよろしくお願いしますお願いしますいしますみませんまだめちゃぶりをしていてはい、はい、じゃあちょっとやっていきますかやっていきますはい、はい、どちらかとんつけんの早け選手お互いのチームでえ一対一を縦をしてます、はい、でそれの秒数を測っていかに短い方が勝利 とというこになりますね試行時間が5秒以上かかったらその分加点が入りますでそれのトータルの加点が少なかった方が勝利です相手チームにお題を2個渡します1つは絶対にこの技で終わってくださいでもう1個は道中には絶対これを入れてくださいっていう2個の縛りを与えた上で始めるので突き勝手にはつけれないですはい負け、えー、た方はですねまず、あ、とりあえず高速立てを ガチでやってもらうという企画をそのうちやっていただくというがなるほど罰ゲームになり分、うん、で トータル得点308点です立きにかかった時間3分17秒5秒ペナルテーの回数14回でえっと開始思い出しにかかった時間5分トータル点数 二百六十二点です。一、ね、回戦はソメラさんの勝利です。おーおー<笑>じゃあどうしようか。また答え作らなきゃ。そうなんだよ、うん。飛び蹴りかなんか入れてほしいですよね。ああ な, なるほどね。ではなし。 トンで蹴ってあれば 飛,、うん、飛, ん 飛, 切れ飛んで蹴ってればいいトンで蹴ってれば、はいいトンし蹴ってればい俺はね、チャコさんのね刀でね、一番好きな扱い方があって上から来てる刀を弾いて真っ向でもそのううあそうう殺すっていうのが一番好きなチャコさんいい、ね、多分ね、これは簡単に決まっちゃうと思うけど単純に俺が見たいから食べつけ開 始, 開始じ首だけです えっ、ー、っと開始ですあ蹴ったもう一回くらいいぞ<笑>いい ぞ, いいぞー、うん はい、えー、ただいまのチャコとトーキーの手付けですが、えー、手付けかかった時間2分49秒かか5秒ペナルティー12回返しにかかった時間3分でも全部ショー全部レコードいーーーーーーはい、トータル232点うわー 2回戦の様子はぜひうちのチャンネルでご覧くださいはこれは次、次ではうー、プレッシャーかけれると思うんでプレッシャーかけていこうぜやっぱ公正公平な立場がいいですよねごまするな、ごまずるな<笑>公平な立場ですね何がやりづらいかとかやりやすいとか僕はわからないので別<笑>にやってほしいものを<笑>はい、いろいと思います優しいじゃ道中、道中技ですね互い、互いに こっちでもいいので、こっちでもいいです、うん、で合わせてるところパ、うん、チンドンほぉボディのが出 た, た ぞ, 大, たぞ大変珍しい光景でございますこっちに出た<笑>、うん、弾きから回転、うんはい、っていうのをお願いします、はいはい、フィニッシュはあい開いてるところにななんかで開けたところに バ ズ, ンバズン、バズン、3、2、2、2、ただけで4、手が生まれる、もうだいぶこれはちょっと塩を送っている、塩を送ってんねん<笑>、なかなか難しいですよ、こ<笑><笑>ういう感じで結構指定させていただいてますので、はい、はい、ぜひとも素晴らしい手を考えていただけるのではないかとにえ、思いまな<笑><笑> 15、16、17。 Boom! <clears throat> <clears throat> Boom! 結果発表お願いします手付け時間はい2分47秒同じサンプロと2秒差で早い早いんだおーっと4秒ペナルティー16回ああそして開始時間2分3分です分おーっやばいやばいやっかやないこれ勝負が際どすぎるはいポイント244サンプロが 232。ああ<笑>、いい勝負しかねめ っ, ちゃめっちゃ勝負 し, ましたる、ね。あくまで同じ目線で公平な判断をさせていただいた上での結果でございます。いい<笑>悔ししななななな回回戦戦でではザンプチェ勝負ですーエキシビジョンにににららずに済んだく心配でし た, 心配でした<笑> そっか、な、何にしよっかななんでもできちゃいそうなそうなんだよねうどうする ん, う、うん、バクバクなか回の今いよ、考えたのがで、でここじゃあ、ネシは 酒場で1本入れてもらおううかな酒場しし、うん、しでではやってまいりますよーいスタート、えー、あああ<笑>じゃすすごいすごい<笑><笑> さっきよりはかかってるイメージありますねでは。 一分五十七秒。はいよ、えー。でペナルティが6ーが六。もう一分ぐらいだったらそれぐらいですよね。で開始時間が二分ですね。シェアこれは勝ちましたねえよ<笑>。でトータルのポイントが百五十七ポイント。シェアやば。や ば, っやばっ。これは勝ちました。吸いてるよ。<笑>今声出なかった。<笑>うん。ラオゃん頑張りますよ。どうしよう。はい。終、は、了、い。<笑>では計測開始します。よ<笑>スタート。 はい、はい、では。 で、え、は、ー、サムライさんの三回戦目、はいえー、開始から発表していきます。ます開始二分ペナルティ十十回ー時間が三分五十一秒、えー。トータルポイント二百九十一ポイントで。 わけで三本勝負やってみて、はい、どうでした、結構、自分的にはきつかって<笑>、あのね、今回、申し訳ないけよな、本当、こっちは三人で自分に回してたのに、<笑> 2人だけでけ、ち<笑><笑>まあ、フィアではなかったいやいやいや、でもまあ、まあまあ、でもゲームはゲームなんでそ、そうですね、なんかこういうふうにね、なんかゲーム性でやるっていうことはあまり、うちはそういうのばっかりっゲームしかしないです、なんだ真剣に立てやってられたんじゃないか。<笑><笑> カロリトとかちゃんとやってますようちもうちもちゃんとやってないです。あのなんかずっと話揃されてる感じがするんですけど罰ゲームの方ってどうなってましたっけあ確かあれですよね二人で500点を10秒で終わらせるっていう話だったと思い<笑><笑><笑><笑>ます。5点な5なじゃあわかりましたじゃあそれはね罰ゲームは罰ゲームでやりますか。500点秒。確かに10秒。<笑><笑> 関、はい、してはあのー、DM 先に送っといてくれる、あああああ<笑>マネキンの事故が起こりましたと。ということで、本日初めてのチャドレーとコラボレーションさせていただきました、えーうん、ザンプロさん、ありがとうございました。 え、またね。これからも仲良くさせていただこうと思っておりますので、是非ザンクロさんのチャンネルも、えー、チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。お願いします。お願いします。では、ここで締めますか？そうしましょう。はい、はいはい、<笑>じゃあ、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。<笑>